皆さんこんにちはああさすがいいですね地元4年ぶりの開催ということなんで私たちもすごく緊張してますそして新曲も持ってきましたこの天気の暑さに負けないような熱い演舞をしたいと思いますそして今日真ん中にいる薄紫の衣装の子どもたち今日初舞台ですありがとうございます 間違えるかもしれないんですけど温かい意味で五千円よろしくお願いしますはっ構え いいただいただ皆様に感謝の礼ありがとうございました。